エル駅の沼だってというわけで数日ぶりのアホ動画休日の朝の私たちのように引き起こしていきましょうねスマホの充電が3パーになって寒いけどそろそろ充電器取るかのポーズふう、目が覚めるぜどうしてそうなるんだよさらば定期的にポストに入ってる何かの保険の宣伝ペーパーと置き配ボックスに入った不在配達ローなところであ みんながブレーキ踏み込むところだけ削られてツルツルになってるやつだろオセアニアの常識は北海道では非常識もう前の文字は知らねえど車はレンカソフトタッチ後はスマホで確認ヤフオクのドアだけ出品へこみのところを油性ペンで囲った人怒らないから買った人が自分で補修してください、うん、大丈夫ですかいや大丈夫大丈夫ですか お気づきだろうか最初からすでに車が潰れていたことにちょっと待ってくれいいぞプリキュアだって変身終わるまで待ってくれるし死刑執行だって死ぬ前に言いたいことを言い終わるまで執行待ってくれるからな息子大佐も3分間待ってくれますよねカップラーメン食べられますね いや、3分じゃ待ってるだけで終わるだろ。お湯を沸かす時間を除いても、普通にンができれんこれ突き破るつもりだったんだろうけど、見事に失敗しましたね。人の失敗を笑う者には、マジックカットが、切れ目のあるところからも切れなくなる呪いをかける。洗濯機が終わった時、全部いっぺんに運ぼうとすると、85% の確率で靴下がボトッと落ちろ。冬の寒い中自販機で買ったコーンスープ、何をどうやってもコーンが出てこなくなれ。 雪道って、こうなってからが本番なんですね。日本では見ないレベルだけど。移動用にジムニー買って、カンバルーバーとチェーンつけるわ。軽トラにキャタピラを装着するのも面白そうですね。もう車そのものを諦めて、電熱とプロテクターを着込んで、スノーモービルっていうのも一手だな。うん。ウィリー生き延びるって、すいませんなんでもないです。回転寿司醤油差しのビルでしたね。 映像のせいで何言ってたか全部忘れたわレッドブルに LSD が入ってたおかげで空転せずに抜け出せましたね悪意しかない表現。高速道路を長距離ドライブするとき出発から90分くらい経つと無性にレッドブル飲みたくなりませんあの甘みと炭酸とカフェインがいいんですよさあピーターパン症候群を授けるないさあっもしれ 野菜室とは言ってねえだろ私は冷蔵庫の野菜室と上の扉のところとその下のトレイのところとの区別がついておりません草をとりあえず雑草って呼ぶ感覚トラクターはとりあえず暴走<笑>勝手に落としてろ私洗車するたびに洗車スポンジを地面に落とすんですよそのまま続けちゃうけど<笑>これで音量 5% って 100% で流したらどうなっちまうんだ 走行中にトレーラーの車軸が外れることなんか、このチャンネルでは珍しくもなんともないし、総天然色の青春グラフィティア1億総プチブルを、私が許さないことくらい、オセアニアじゃ常識なんだよ。自分でも何言ってるか分かってないだろ。思い知るがいい小学3年生が頑張った、三角定規たちの算数を。それはただの学校の授業だろ。今、ワーゲンの SUV が、何か特別な動作をやったように見えますが、 普通に突破しただけです ETC レーンのバーを突き飛ばしながら5 0キロくらいで突破するのと徐行しながら押して不正通行するのとその差しかない忘れましたっていうかやったけど家に忘れましたっていうかなんで前をぶつけてリア側の部品が飛ぶんだと思ったらバンパーが外れたのか ラリーのスポンサーを考えてる人は、バンパーにだけはステッカー貼るなよ。事故ってすぐ外れて、ロゴが映らなくなる。フロントガラスに撥水剤を施工しても、数週間としないうちに、雨の日の街灯の反射で、白っぽくなるようなもの。ワイパーとフロントガラス撥水と、ウォッシャー液って、何が正解なんだとりあえず、撥水剤施工と、撥水ウォッシャー液は、 買っちゃいいけないことを確認した定期的に湯膜取りを施工しつつ湯膜取りウォッシャーと撥水ワイパーを使うという組み合わせを思い立ったら試そうと思いますワイパーを動かすたびに白っぽくなったり雨粒がぼやけたり純粋に曇ったりフロントガラスに正解はないぜ何歳になろうとも悩み事は消えないし何年車に乗り続けようともフロントガラスの問題が解決しない環境破壊は気持ちいいぞい も, ろとも。 自分の体内環境を真っ先に破壊していくスタイル。成田空港の建設講義で狭い土地の陶器を数十人規模で分割しまくる話を思い出した三角コーンなんて放棄分譲地の雑草感覚で踏みつぶされるものだ。だああ、せっかく運んできたのに全部やり直しになっちゃうよ。人生なんて200歩進んで振り出しに戻る。この繰り返しだろ。歩まないっていう選択肢もありますけどね。 ゴロゴロしながらスマホを見る時間のことなんですが久しぶりに読書したら科学系の本で登場人物の頭が良さすぎてドギモを抜かれたぜ気をつけろそのうちサンバーみたいにウィリーを抑えるためにエンジンを RR に乗せ替えそう逆じゃねリアを沈めちゃダメだろフロント軸重が車重の約6割の FF ベースの 4WD でいきますか大抵の SUV がそうなってるんだよな なんで先も見えないのにノーブレーキで突っ込むのか工事現場の出入り口のところの砂ぼこり的なものだと思ったんでしょうハンドルがブルブル震え出した時ふとタイヤのことが気になったパンクしたかなとだけどごまかした 石でも挟まってるだけだと自分に言い聞かせた2列目に飛び乗った時急増する荷重に対してどうかなとフレームの接合部が気になったこれは凍結路に見せかけてカッチコチに凍ってるやつじゃねえか急ブレーキ踏んでも止まらずに回るだけ突然倒れる時ってほんと突然に倒れるよな倒れるといえばこういう映像ですよね まあ落ちないんですけど、受験前日に見るべき映像のサムネに、落ちそうだけど落ちなさそうに見える画像として使えそう。落ちないことを期待した人に、落ちる動画を見せるという内容なのが、なんとなく予想がつく。これは落ちるだろう。 トイレットペーパーを不規則に積み重ねることによって、触れている部分がわずかに変形する。その効果によって、底面が常に自らを安定させる形になり、崩落は防がれるのだ。うわあ、せっかく敷設し終わったコンクリートが台無しじゃねえか。向きゆえの積みによって、ジャンプの漫画の戦闘シーンっぽい、適当に科学っぽく聞こえる解説が流された。勘弁してくれよ。積雪地域の、道路脇に雪がせき、てるレベルの、 ドライ路面に突然現れる、溶けきってない雪と氷の残留物程度には踏むか迷うよね。危ねえ。お菓子をポロっとこぼしたとき、床に落ちていかずに、服の上でとどまったときの気分。おい待て、まさかそれ食うつもりか。気持ちぶさたなときにブランブランしちゃうの、小学生男子の頃から変わらないよねー。乗っかってるものがか動物かどうか、見極める能力くらいは身につけて大人になれ。 尻もち大人になれファンに謝れロボットアニメのエヴァンゲリオンだから平気平気両足で地雷を踏み抜くスタイル Y は爆発物処理班で働いとったことあるから踏んだまま地雷の新刊を解除することくらい余裕やでトーイックで1000点取ったことありそう<音楽> さっきも k ハイトワゴンが風に飛ばされてたけど、誰だっけ台風の強風が怖くて、担当って乗り換えた人がいるらしい。スタッドレスの高速域でのふらつきが嫌で、空気圧を30足したり、インチアップして低辺低下させるのは普通にあるよなキックスタートタイプの時、チェーンソー 用, 用でエンジンかけるようなもんですね。あなたの常識は世間の非常識エンド。